はい、慢性腰痛専門医生態院長のつゆです。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。えー、今日は僕はですね、昨日から、えー、京都に行ってまして、えー、今がですね夕方なんですけども、今さっきですね京都から、えー、徳島に着いてですね少しこう運転疲れをしているっていうところです。えー、毎週あ毎月ですねあのまあ。 全国から、えーまあ、同じように、治療家さん、ですね、やっぱご腕の治療家さんがですね、毎月10名ぐらい集まってですね、まあ、会議であったりとか、まあ、みんなですね、いろいろ情報交換したりとかですね、えー、本当に自分の、まあ、ためにもなりますし、まあ、本当にですね、あのすごく、えー、売れてる人ばっかりなのでやっぱお話ししてるとです、ね、楽しいですしあのすごく刺激になってですね、あのまあもっともっと頑張らないといけないなと。 常々思います、はい、今日もですねあなたにですね腰痛改善のためのヒントや知識セルフエクササイズをお伝えさせていただきたいと思うんですけれども今回からですね数回に分けて骨神経痛についいいいててやっきたと思ます座骨神経痛についてやっていきたいと思います。 であの、座骨神経痛で、まあ、ずっとですね、痛みが取れてないあなたはですねあの、まあ、以前は、ですね、あのシップあの今もそうかもしれん、ごめんなさい、うちに来られている患者さんではもうやめている人が多いんですけど、まあ、シップであったりとか、患、まあ、部のマッサージですねであったりとか、また後、まあとは、ぬくめたり、温めるホットパックですね、ホットパックしたりとか、ですけ牽引をやったりとか。 まあ、その時ちょっと良くなっても結局ま た, にまた元に戻ってですね結局は、えー、治りきってないずっと痛いままっていう方、えー、多いと思うんですけども、えー、これがなぜなのかっていうところで西洋医学で西洋医学でまあ病院ですねっていうのはあの骨格筋骨格系、えー、筋あ骨格系ですね骨っていうのを見るんですけど、まあ、筋肉とかは全く見ないんですよもうほぼほぼもうこの骨格 えー、骨ばっかり見てですね、えー、結局ここに異常がなければとりあえず患部にこれをしとくっていうところになるんですよね結局は、えー、骨が異常あったらですねヘルニアとか脊柱管とか言われるんですけどまあここに異常がなくてですね、えー、まあ 次どうするかっていうとここの患部の部分痛い部分にこのシップマッサージ言葉原因っていうのをやっていくんですねただそれでですね改善した方っていうのはいいと思うんですけどもいつまでも同じことをしても変わらないっていう場合はやり方を変えていかないといけないというところですで、えーまあ、西洋医学で、まあ、見, 見てないすごく痛みに関して座骨神経痛とかに関してですね見逃している部分筋 筋, 膜系筋筋膜なんですよね筋筋膜この筋筋膜 いないっていうところで、まあそら治らないだろうと僕は思うんですけど、なんだったらその骨を見るよりもですねこっちを見ていた方がこの筋筋膜を見ていた方が明らかにですね治る確率としては高いです。治る確率としては高いです。だいたいもう筋筋膜系で言ってまあやってまた七八割ぐらいは改善するんですけど、この骨ばっか見ててもだいたい一割とか2割とか。 の患者さんしかですね、この痛みっていうのはなかなか取れないので、えー、腰痛とか坐骨神経痛がですね、まあ、原因不明 85% が原因不明であったりとか、えー、いつまでも治らないっていうのはこの筋筋膜を見ていないっていうところになってきます。なので、えー、あなたの坐骨神経痛の痛みしびれがですね、どこから来ているのか。 えー、どこの筋肉筋膜から来てるのかっていうことが分かればですね、えー、痛みしびれは取れますので、えー、僕がこれからお伝えさせていただく、まあ、やり方ですねっていうのを一度試していただければなと思いますで外側今日はですねこの座骨神経痛の、まあ、外側の部分について座 骨, 神経痛座骨神経っていうのは、まあ、腰からですねあの腰からですね まあ、ここの黄色い部分が神経になるんですけど、まあ、ここの腰からです、ね、お尻を通ってです、ね、この足の、まあ、こういう感じで、こうえー、足の外側です、ねえー、まで走ってる神経になるんですけど、ここのお尻からこの足先ま で, で, す、ね、足先までこう走ってるんですけど、 よくですね、お尻が痛い、足の外側、太ももが痛い、ふくらはぎのところ、ですね、外側が痛いとか、足裏にしびれがあると、えー、いう方、それぞれだと思うんですけども、今日はこの外側ですね、あの硬い部の、えー、外側の痛みしびれについて、えー、お伝えさせていただきたいと思います。部ですね 体部の外側。じゃここの痛みしびれがある場合は、まあ皆さん、皆さんですね、こう病院でまあ骨が悪いとか、えー、幹部、お尻部分から、えー、来ているとかですね、えー、言われたことあるかもしれないんですけども、結局はですね、このただ単にこの硬部ですね、足のところのまあ筋骨 書いて、筋甲血って言うんですけどまあゴリゴリにこう硬くなってる部分ですよね筋肉がダマみたいに硬くなってる部分これがあることによってですねしびれてるっていう方が、えー、めちゃくちゃいらっしゃいますこれめちゃくちゃ多いですなので、えー、ここの硬い部硬い外側部のこの筋硬血を取ってあげることによって、えー、痛みしびれが取れるというところですなので腰お尻をいくらやってもですね結局はここの硬い部の筋硬結のせいで痺れてるのがあればここを取らないと意味がないと。 なな、ね、なかなか取り切れないんですよね結構ですね腰の痛みとかお尻の痛みとかあの腰に近い部分っていうのは結構それ患 部, 部のマッサージでも取れることがあるんですけどこの足に関してはそのただただ足マッサージしても治るっていうものじゃないんですよ。で この筋甲欠ができやすい部分ですねあのしびれに関連しやすい筋肉っていうのがありますこれがどこなのかですねこれがですね腓骨筋っていう筋肉になります腓骨筋ですねここにですねここの筋甲欠ができることによってですね あ, のあなたの足外側の痛みしびれに変わっていくというところですなので今日はこのですねあの調整方法 筋肉が触れないとなかなか痛みっていうのは変わる適当にですねこの足を触ったら治るのかっていうとそうではないので、えー、これがどうやれば取れていくのかっていうところを見ていきますで肥骨っていうのはですね肥、えー、骨っていうのがまあ、これが足なんですけどこれ前側ですねこの膝の部分これが膝の部分膝の部分になるこれお皿のところですねここお皿ですでこの外側これ肥骨まあ、この肥骨の位置をしたこの 触っていくと、出っ張ってる骨があると思うんですけど、あ下から触っていった方が分かりやすいですね。下から触っていって、こういう感じで、ここに骨が当たると思うんですけども、えー、これがこの部分です。これがこの部分。この足の膝の外側の部分ですね。で、この膝の外側の骨の、まあ、一押し下、えー、ですね。ここの一押し下に、コリコリとですね、固く。 くってコリコリした部分があるんですよね。えこいつのせいでですね、あの痺れが起こっている可能性があるんですね。こいつのせいで足の痺れが起こっている可能性があります、えー。これをですね、しっかりですね、あのまあ当誘発動作、えー、って言ってですね、まあ、ここに今痺れがあると、えー、あなたにここの足の痺れがある。もしくはですね、あのまあ、ここが痛いとか、歩いた時に痛いとかですね。えー、もしくはですね、あまあド誘発動作で自分でやる場合は。えー 歩きながらここ触るっていうのはできないので低背窟ですね足のですね、まあ、可動域っていうのを見ていただきたいんですけどもこういった感じで、まあ、下に下げる上げる下に下げる上げる、えー、この可動域をまず見ておいてもらってでここのですねあの膝の、まあ、上から触っていってもらってひこっとでそれの一押し下指一本分下ですねっていうここのコリコリした部分これがですねちょっとでもずれてるとあまり意味がないので。 こいつをしっかり指でグッと捉えていただきますグッとこれ本当にこうなったりとかこうなったりとかあまり意味がないですヒコットの位置をした部分をしっかりとグッと圧迫グッと圧迫してもらいますでこの状態でしびれが減るのかどうか、えー、ご自身で、まあ、素人の方がやるのと僕がやるのでは全然違うんですけどもこの状態でグッと圧迫してですねこの足首の可動域グっとこう前行きやすいのかとか えー、これでしびれが減るのかどうかっていうのを確認してみてくださいでこれで可動域変わる方ですねあの足首の可動域っていうのは、まあ、腰の痛みであったりとか腰の痛みってすごく重要なのでこの足首の可動域を出していくっていうのにもすごく重要になってきますなのでまずはですね今やったことですねこの腓骨腸の一押し下の部分をぐっと圧迫していただいて、えー、痛みしびれが減るもしくは可動域が上がるのかっていうのを確認してみてくださいもしかする とあなたの足の外側の痛みしびれはここのただただ飛骨筋の筋後腱によって痛みしびれが起こっているかもしれないということです。はい。まあ一度今日ですねあの試していただければなと思います。はい。では本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。